この洞窟なんて使えないですかいや探し…探したじゃねえだろうが、お前グラー無人島じゃないっすよ、ここ…竜宮城です…ここが竜宮城だったらなうちの弁所も竜宮城だ、これ何かあったのお姉上 ギリギリ竜宮城の橋どっちかっていうと埼玉寄りですけどね竜宮城で死亡者出てるだろうがあれどう見ても遭難者だろうが緑皆さんにご挨拶しなさい<笑>すいませんねシャイなもんでうち<笑>の嫁さっさとこんなところからトンズラしようぜおい込め俺たちを早くこの島から帰せ帰るところなんてもうどこにもない<笑> が馳せられたガスにより、江戸の人々が次々に年老いた老人のような姿に変えられていっておりますさあ、一旦 CM 行きます江戸が…じいさんぱさんだらけに…俺は、乙姫の野望を共に叩き潰すあれはそげそげそげ大老朱神英隊隊長のみでありながら、乙姫様に反旗を翻したことを…囚人たまども、即く出てこい、うん、見ても、亀だらけ完全に島を包囲されてるんだわおお、またそう 爺さん、大きくなったの。ええ、五十円あげようあー。反旗を翻していた亀梨元親衛隊隊長ほか、地球人六名。アマンと一名を捕獲しました。亀梨はすぐに処刑。地球人どもはすべて玉手箱にかけ。ョわらわこそこの世で一番美しき存在。竜宮があるじ。乙姫なるぞ。もう夢みたい。まさか竜宮城で夏休みが過ごせるなんて。すわか。 竜宮城城ででもスマクでも、スッってるる、ことと変わらら、へんな。今よ一国家と互角の力を有する動く城る何かしオトヒメ様。 捕虜の一人を連行して参りましてまりたそれとも人に見せられないような顔でもしているのかしら反逆者に妙霊の娘がいると聞きぜひ顔が見たく呼ばせてもらったそうあの頃の乙姫はまだ三千と輝く海の真珠だった乙姫は弱い2000を超えた頃から美への執着が強くなりその過程でできたのが何の因果か全く逆の効果を持つあの玉手箱を自分ではなく周りを変えようと 周りを引き下げようと考えていたんだ私だって若かけりゃ分かけりゃ年齢の問題じゃないだろうが乙姫は自分より美しいものを認めない人の夏休み奪って許されると思ってるのかはやあの方の歴史に終止符を打つ以外にあの方を止める術はないおそらくすべてはあそこに乙姫のもとにすごい。 七千九百三十王だ王ってなんだよ単位変わってんだろうがおっぱい七千九百三十個分だ全然可愛くねえよ気持ち悪いわ余計気持ち悪いからおい私はおっぱい何個あるか千八千五百信じられんまだ上がって<笑>この二人の戦闘能力がマイナス一万五千、まま、マイナス三万ままだ高いマイナス三万ってどんだけ足手まといなんですか 僕ら全員合わせてもカバーできませんよ仕方ない少しでも数値を上げるために1人100枚ずつコンボを持っていこう<笑>こっちほとんどゴミしかいねえだろう<笑>せめてじじい片方をテイクアウトしてけ竜宮城の地球の未来は若いやつらに任せるとせめらせいい地獄へ満ちするな せずともすぐにそなたの後を追わせてやるわ。わらわを怒らせた罰よ。そんなことしたって、あなたには永遠に美したので、手に入らない、あなたは。醜い何千年の時を一人、追いさらばえながら生きねばならぬ、女の気持ちが。どんなに綺麗な人だって。いずれはしわだらけになって、最後は死んでいくの。私たちはしわだらけになったって。 あなたには負けない本当に美しいものが何か知っているか見せてみようお前たちの言う美しさというものわ<笑><笑><笑><笑><笑>かるバカな下の階層から天井を破壊し侵入しただと<笑><笑> どんなになろうと、あなたには負けないってわらわより美しいものなど、見せてねあ今度は私の番よなにグーだと普通、おなごの顔をグーで殴るか人だ人が入っている綺麗だなここは銀河でも指折りの名所とされているのですよ乙姫様、あんた 本当に綺麗だなそんな安いセリフそれこそ星の数ほどいろんな男に言われてきたなのにあの時あの人の言葉だけが忘れられないのはなぜであろうか私ずっと待っているから竜宮城が揺れてる竜宮城は間もなく江戸の上空へとたどり着くてばこっち10万に相当するガスを濃縮した天元樹老法 うあだれババだいったいだれが 世界に向けてぶちまけるんだ。乙姫を救ってやってくれ、うん。b57 区に敵発見。すぐに捕足せよ。レコたちはまだ生かしておくべきだったか。不ジ由の嘘ご事故の見せてくれるわ。報道姫表先はいかせん。神がかった。高速のよぼよぼによって。壁 治療砲発射まであと5分30秒階段が延々とエエレベーターも止められとるみたい何をもたモたしておる早く追ええーえー、何をしているもうよい抜けこんな階段も登れんようになったか情けないのういぼれがてめえらに全世界のじじばばの命運を預けたぞ ゴ<笑><笑>、ね、<笑>ールじゃ 敗因はそなたら老人を見くびったことかもうよいもうよいわ被害に被害を出さぬよう速やかに会場へ火事をおやあの人とのお世はかなわぬありがとう炎状で再び会うことついに叶いませんでしたらだろうか、腰が曲がろうかいいじゃんじゃならで笑って迎えてやりやがれ 走拜拜